上手な人の真似をするにはどこに目を向ければいいですかで、この質問、上手な人の真似をするにはどこに目を向ければいいですかでまず、このどこに目を向ければいいのかということが分かったら、分かったら、もうその人は巧みになってますね。まあ、半分以上。 それはクリアしてるってことです。で、これが上手な人を見ていて、その、なんでこの人が上手なんだろうっていうことがちゃんと分析できればね、えー、それはもう相当鋭い目を持ってるってことなんですよ。ところがそれができないから、こういう質問が出てくると思うんです。で、あの、時々こうびっくりするのは、あの、子供たちが、ね、ほんと若干、あの、 本当、10歳、11歳、12歳、ね、えー、中学生、高校生って若い人たちがですよ、とってもこう、艶のある大人の歌とかを、もう本当にこう、上手に歌ったりしますよね。そう。あれがやっぱり、あの、上手な人、巧みな人の真似をするっていうことのお手本になると思うんですよ。あの、子供たちって本当素直ですよね。で、大人の人って、子供は子供って、 思ってます。大人より能力が低いって思ってたり、大人よりも、こう、やはりこう、学びにおいて、その、乏しいと思っている人がいるんですけど、とんでもないですよ。大人ができることは子供たちは全部できます。しかも大人よりも高いパフォーマンスを発揮する子たちっていのいっぱいいるんですよね。それなんでかって言ったら、素直だからです。どこに目を向けたらいいですかなんて考えないんですよ。ね、例えば、 あの、うわーって自分が憧れた曲があると、もうとにかくとにかく上手下手関係なく、一生懸命その歌を真似したりしてますよね。その何回も何回も、あの、オリジナルの歌っていうのが分からないぐらい、あの、こう、外れた音程で、あの、でたらめのリズムで真似をするんですけど、これしばらくするうちにね、だんだんだんだんこう、そっくりになっていくんですよね。 で、しかもその歌だけじゃなくて、その仕草とか表情とか、そっくりになっていくんですよね。だからね、やっぱり人間ってこう、知らないうちに自分の憧れを追っかけて、それを見て、そのように自分もなりたいと思って、それを真似していく。で、この時に子供たちは、どのポイントを見たらいいですかねなんて多分言わないんですよ。ね。なんかあの、全部見て、一生懸命それになりきって、 やっていくうちに、だんだんだんだん、あ、この部分はこうなんだな、この部分はこうなんだなって自分で発見して、意識してる場合もあるでしょうし、無意識のうちっていうのもあるでしょうし、その特徴をちゃんとピックアップしていくんですね。で、それでそっくりになっていくんです。から、えー、ま、上手な人の真似をするにはどこに目を向ければいいですかとにかく善友にはべるってことです。でね、一切の批判をせずに子供のように素直に、 その人の動き、その人の声、ね、それをですね、やっぱり、ああ、上手なんです、こうなりたいな、って思いながらずっと時間をかけていくことによって、そのようになってきます。で、そこからですね、あ、ここのポイントか、っていうのがだんだん見えるようになってくるわけですから。一生懸命真似してみると、そのうちに上手に真似できてるなと思うときもあるし、 上手に真似できてないということに気づくこともあるんですね。でそこからどんどんどんどん漠然と見えていったものがこう細かく見えるようになってくる。まず時間が必要ですね。善意に遥べるというのがポイントです。